世は獣王の長とだけでなくお主の長とでもあるのだ孤独だったように手を差し伸べてくれたお主要はこれからもずっとお主のそばにいたいのだぞよもや断られることなんてないよね